ありがとう夜さん今日はいい気分転換になりました僕も改めて仕事を頑張ります父と母イチャイチャしてない<笑>